おはようございますす目です今日はですねセブンイレブンでこういうものが新発売されてましたバナナクリームホイップサンドーコーは6代目ということで珍しく食べ物のレビューです私苦手なものがありましてチョコレートケーキとかがちょっと苦手ですまあこれもチョコレートちょっとついてますけど バナナとチョコの組み合わせは嫌いじゃないんです。チョコレートケーキは苦手なんですけど、クレープのチョコバナナとかは大好きなんです。あれは美味しいです。チョコレートケーキはどうもなんかスポンジが苦手なのかもしれません。チョコレートが染み込んだスポンジが。どうしてもなんとなく昔から、小さい頃から好きになれないんです。で、まあ今回、このバナナクリームホイップサンドということで、いい感じに曲がっています。 曲がってます。では、早速、食べてみたいと思います。こんな感じに曲がってます。で、ちょっと気になったんですが、裏。ちょっと、チョコレート溶けて広がってるんですね、これ。なんか、見た目悪いです。で、まあ、とりあえず、開いてみましょう。お ホイップクリーム、あとカスタード入ってますね。さあ、お味はどうなんでしょう。どっちからいきましょうか。黒い方からいきますか。なるほど。まあ確かにバナナの味します。おそらく中の カスタードに練り込まれてる。カスタードじゃないのかもしれないですね。バナナクリーム。もうちょっとガツンとバナナの味とチョコレートの味と、来てればいいのかなと思います。はい。残りこんだけです。残りはバナナクリームパンとなりました。なんだろう。なんていうかな。端っこにあのチョコレートが塗ってあるより、中にもチョコレートのクリームがあったよう、あった方が、 いい感じもします。あの、チョコバナナの部分は終わりましたので、これからバナナゾーンなんで、なんとなく寂しいですね。それではセブンイレブンの、それではセブンイレブンの新商品、バナナクリームホイップサンド。美味しかったですよ。皆さんも見かけたらご購入ください。それでは6代目でした。ご視聴ありがとうございました。